列車は4行両内では携帯電話はあざなモードに設定の上です通常は5援するにまた車内で迷惑行為につなり は、車内の福川彦さんをお越してください。します多少は絶対です次はは 出口は折り畳むまで、午後から手を離 し, しにっております。